ステップ2、電磁波の方程式。今回のレッスン と, としては、まあ、マックスワル方程式を使って、電磁波 の, の状況としては表示できるようにしたいと思いますで。まずはこれが自由空間なんですが、フリースペースのところを考えてみましょう。で、それが電荷もないし、電流もない状況から計算してみましょう。 まずは M3、マ a クス e l l 3番目の方程式なんですが、del cross E equal minus partial B partial T なんですが、これが、まあ、電波がの変化はないなら、これも0になるんですね。そして、この数式を使って、両側にはカールをつけてみましょう。そうすると、 右側のところなんですが、マックスウェル4番目の方程式を使いましょう。それがと del cross b になるんですが、del cross b equal μ 0プ j スエプシ ε ンゼロパーシャル e パーシャルティ t ですが、それが4番目の方程式でしょう。そうすると、今回には電流がないとの状況になりますので、j は0になるんですね。 そうすると、del cross, del cross e, equal minus mu0, ε0, partial squared e, partial t squared になるんですね。そして、自由空間なんですが、電荷もないし、電流密度もないので、この数式も使いましょう。 これがまあ簡単な計算なんですが、でで線形代数として使ってで、この場合には電荷はないので、こ, こっちの term は0になるんでしょう。そうすると、del squared e equal μ0、ε0、partial squared e,partial t squared なんですが、この μ0 がと自由空間の 同時率なんですが、エプサンン0も自由空間の有電率としては、こういうふうに計算できるようになっているんでしょう。そうすると、これが電磁場の方程式になります。で、それが M3 で始まったんですが、マックスワンの3番目の方程式。同じふうには計算すると、第4方程式から始まると、 del squared b equal mu 0, ε0, partial squared b, partial t squared なんですが、これも一緒になっているんでしょう。そうすると、このモジュールのレッスン1、レッスン2では、まあ、一般の波の方程式については計算したんですよね。 そういう形になってるんでしょう。これが一緒になってるんですが、そうすると、この μ0、ε0 が、がその波の方定式の速度については、こういうふうには入っているでしょう。そうすると、これが分かると思いますが、この価値が一緒になってるので、電波と磁場、両方が 同じ速度を進むことになりますそうすると、速度は一緒になっていますので、まあ、関連が分かっているんでしょう。じゃあ、もう一回その価値を細かく計算してみましょう。そうすると、まあ、えっと、さっきは、ベクトルで使ってたんですが、えっと、x、yz は個別で計算してみましょう。 del squared ex equal mu0 ε0 partial squared ex partial t squared で, で y と z は同様なんですがそうするとまあ自由空間 な, なので x と y と z の方向は全ては同じ速度で電波が進むことになるでしょうそうするとその速度がまあこういうふうにはなってるんですね それが、V イクォール、ュ μ0、ε0 のルート分の1になるんですね。それが、先の波の方程式から、そういうふうにはなってますので、それが簡単には計算できるようになります。そうすると、具体的な数字を計算してみましょう。で、まずは、このュゼロでそれが測定されているものなんですが、 それが 4π×10 のマイナス7乗 m ラム per coulomb squared. coulomb というのはその coulomb が電荷の単位なんですけれどもそれがまあ電子のことが理解する前からの歴史がありますのでその coulomb がまあ一つの電子の電荷じゃなくてこれがまあ10の10強乗の 19乗ぐらい の, の, の電子なんですが、それが、かえっと、そういうふうにおつか計算しているんでしょう。それから、エプソロン0は、まあ、このは、えっと、イコール 8.85×10 のマイナス8乗フェラード p メートルなんですが、そのフェラードもと、静電容量 の, の単位なんですが、それが、まあ、コンデンサの 大きさ、コンデンサーの強さの単位になるんでしょう。まあ、フェラットとしてはそれが SI の単位ではないんですが、SI 単位を使うと、この表現は長くなりますが、自分で計算してみれば、これがフェラットとクロームを入れて計算してみると、出てくる V がこのぐらいの数字になりますね。 2.998×10 の8乗 m per second という位が出てくるんですね。その C と F は正しく計算すると。で、この価値を見たことあると思いますが、これが光の速度なんですよね。そうすると、これが電磁場が光。 との証明になりますこれがすごく重要なポイントなんですね。これがマックスウェル方程式の設定としては一つの重要な結果になります。さて、これがちょっと、これが C とのことになっているんですが、プレインウェーブのことを考えてみましょう。このプレインウェーブというのはそれが平面半なんですが、まあ、Z 方向に進んでいる 状況としては計算してみると、まあ、これが電波なんですが、この、イコール、サイン波、えっと、X と Y の方向にはサイン波になってるんですが、それが Z によってと、オメガ T になっているんでしょう。このオメガが周波数と、と、T は時間なんですが、K は波の波なんですね。そして、これが、 デルスクレード E イコールミューゼロエプソンゼロパーシャルスクレード E、パーシャル T スクレードの数式を使うと、こういうふうになるんですね。デルスクレード E イコールマイナス K スクレードかけるこの表現と、まあそれが、X と Y は一緒なんですが、Z によってそれが変化はないので、イコールマイナス K スクレード E になるんですね。 そうすると、2回変微分なんですが、これが、イコールマイナスオメガスクエアード E になるんですね。今回にはマイナスオメガスクエアード、e、になっているんでしょう。そうすると、オメガイコール C タイム e s K で、この C にはそれが光の速度なんですが、えっと、K イコールその波と、ウェーブナンバーなんですが、そうすると、と、まあ、この方程式は、えっと、 認められているでしょうそしてそれが加速をさせている電化の例を考えてみましょう。これがあのさっきは自由空間だったんですが、今回にはその自由空間の中にはそのまあ電化動いている状況を計算したいと思います。そうすると、始まりから 動いてないので、その状況としては、電波はコンスタントになっているので、それも磁場の変化にはゼロになりますね。そうすると、例えば、その電波上に上がっていくと、それがまあ加速させているでしょう。そうすると、位置によって、 E も変わってるなんですが、電波が変わってるので、その電波が時間によって変わっていますので、それが、まあ、これが not e q になるんですが、それを考えると、もちろんそれが B、磁場もゼロではない状況になるんですね。そうすると、まあ、下がってくると、それが加速になっているので、 その B はドイツではないんだね。その B も時間 と, と位置によって変化もになっているんでしょう。そうすると、それがまあ進むこと な, なんですが、その電荷もそれが1回だけに上がって下がって下がってくる状況になってても、それがその磁場が進むことの状況になっているんでしょう。 そうすると、M1 なんですが、それがマックスウェルの第一法の方程式についてなんですが、その電荷の周りの電波になってるんですね。そうすると、加速させていると、とその電波が変わりますが、それのせいで磁場も変わることにはなるんでしょう。 まあそれが磁場を変化したら電波も変わることになるんですね。まあこれが逆の状況なんですが実は同じことになってるんですが磁場が変わったら電波が変わる。電波が変わったら磁場が変わる。ということになります。そうすると その振動している電荷になっていれば、その電磁板もそれが連続的には出てくるんでしょう。まあ、この場合には再半になっているんですが。これが、ちょっと計算してみましょう、例としては。2、まあ、次元の例なんですが、この赤い点が電荷なんで、こ出ている線が電波になるんですね。そうすると、 まずは加速させてないので、電波が変 わ, って変わってませんので、電磁波は出てないんですね。そうすると、これが加速させてる場合なんですが、時点のゼロオリジンなんですが、それが、まあ最初には t イコールゼロの時にはそれが、その時間までは動い て, か動いてなかったんですが、ゼロから O1 までに進むと、その間には加速させているんでしょう。そして T1 から T2 までは、まあ、動いているなんですが、加速させていません。そうすると、出てきていると磁場なんですが、電波なんですが、こういう形になっているんですが、そうすると、 まあ、先の言ってた通りで、そこまでは加速させて、その後はコンステントになってるんですが、この電番によって、それが変化になってるんですが、その電番の動きによって、その変化によって、それについての情報も有限の速度で進むことになるでしょう。 そして、その加速によって、それが地盤、電波の変わるところによって、それがまあ曲がってしまっているのなんですが、こういうふうに見えるんですね。えっと、加速始まっている時間には、まあ、この外側にあるんですが、それの前には変化はなかったんですが、加速つけていると、それが変化になって、そして、その後はコンステントで動きますから、それも、えっと、 電波もコンスタントになるんですね。そうすると、それが動いている電波によって電磁場が変わることを説明しました。で、これが動いている電波と電磁場の関係なんですが、これが光が 電磁 波, 電磁波 に, になっているのの証明になりますし、そしてその変化している電磁波 が, が見えること に, になっているんでしょう。